演武開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいそのいうわけで本日はこちらファミリーマートのカカオ香るシュートリュフを食べたいと思いますうーんどんな感じなのトリュフチョコレートっていうのあの上にココアパウダーがまぶされてるあれですねあれをイメージしたシュークリームの一つなのかな おー確かに見た目そんな感じですねではいただきますいわゆるトリュフとはちょっと違うかなでも濃厚で美味しいのは確かですよシュー生地は固めで中のクリームは濃厚なチョコレートでつかていましたね 噛んだ瞬間に食感があるのはちょっとトリュフとは違いますがこちらはこちらで食感を感じることができて美味しかったですもっと食べたいなぁ大きなサイズだと思えるような商品でしたのでこちらのペースを提出させていただきますここは買うのはう程よいほろ苦さがあってよかったですよそれではビール飲み血が沸騰するの夜 中, る夜中にビール飲んで気持ちが舞い上がっているのでしょうね